全国1億2000万人のバイク置き場でお悩みの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日は、この巻棚をバイク置き場に改造しちしまおうと思います。それでは、エバネスコ、消えよ本当はジモティに持ってってもらったんですけどね。それでは、始めましょう。 ままずは巻き棚を解体していきますだらだらと長い動画をお見せするのも心苦しいのでバンバン巻いていきますてか今日も新しいインパクトドライバーが大活躍ですわ。 はい、59秒で巻き棚無事に解体できました今回の改造は幅を広げるだけなので短い方の針を5本作りますちなみに今回の改造で新しく買った材料は一つもありませんすべて家にあったものですなんでこんなのが家にあるんですかね <笑>パーツができたんで組み立てですねサクサクッと進めていきましょう。 まずいこの屋根の波板も再利用です。 このベニヤ板ですが本当は1 2ミリの厚さのものが良かったんですが9ミリのしか持ってなかったんですここに置く予定のバイクは CT110 なので厚さ9ミリでも大丈夫でしょう塗装は16倍速です はい組み立ては2分16秒で終わりました本当は解体含めて7時間以上かかってるんですけどね暑くて大変でしたわ。 屋根の波板はこんな感じです巻棚時代のビス穴はコーキングで埋めてあります本当は柱も梁もペンキ塗ってしまえばきれいなんですけどそんな気力残ってません<笑> それでは物置から CT110 を引っ張り出しましょう昔は一発で上がりきったんですけどねっていうかランクルが邪魔ですよね バックミラーと前かごは外しましまたちょっと高さが足んなかったですねまあしょうがないですアルミブリッジはここに入れときましょうてか足長ナバチが巣を作りたくて狙ってるんですよね ちょっと怖いですバイクカバーをかけて完了です はい OK、牧場それではまたねー